はいリエリーさんはいリーちゃんリちゃんですラジオ…いいえ何リエリーとリーちゃんってえ、じゅんさんにリーちゃんって言われるとそらちゃんはリーちゃんって呼んでたよ、ね、呼んでますで、あいさんもリーちゃんって呼んでますじゅんさんだけリエリー あ, あ、そうなんだ、はい、じゃあ俺もリーちゃんにした方がいいんじゃないえ、なんかやだ<笑>メールを読めよ<笑>えー、ラジオネームなおきゃんからいただきましたなおきゃーんうん、なおきゃーんなおきゃーんこれちょっと今ショックから立ち直れてないんだけどね<笑><笑>、えー <笑>どうぞどう ぞ, どうぞいい続け て, 届けてください<笑>パパパパパパパ続いて音楽情報です、はい、映画「このすばのメインテーママチコちゃんが歌う「一メリシンフォニー」と「アクア」CV「CV 山宮空」「めぐみ」CV「CV 高橋」「リー」「リエー」「ラクネス」CV「CV かやの愛」の3人 リ, エーリーちゃん「リエですラクネス」CV「CV かやの愛」の3人が歌うエ ン, ン<笑>エンディングテーマ「マイホームタウン」が発売中です えー、次回のこの素晴ラじオは2月11日火曜日更新予定ですにゃんわんわんにゃんわんわんなにそのドヤ顔<笑>ドヤ顔じゃないですよドヤ、えー、<笑>顔した後恥ずかしがらないでください<笑>あれですよリーちゃんって言ったジュンさんと同じですよまあねあの感じ、うん、にゃんわんわんそうだね。会いましょう、はい、にゃんわんわんはい可愛い い, はいえー、それでは今回のこの素晴ラじオはここまでお相手はカズマ役福島じんとめぐみ役高橋理恵でした次回もこ の, この 素晴らしいラジオに祝福をこの番組は映画このすば製作委員会の提供でお送りしました